みなさん、こんにちは。アフタービーのミュージックスクールギターコーチの瀧澤でございます。今回の動画では、右手に焦点を絞ってお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、まあ、つまりはピッキングですね。ピッキングの話をさせていただこうかなと思います。まあ、この動画をご覧いただいている皆様は、そのピッキングにこう悩み事とは言わないですけれども、まあ、すでにこの困っていることとか、突っ か, かかっていることとか、いろいろあったりするかと思うんですが、例えばそのピッキングが単純に速くならないとか、ピッキングがリズムに合わせられないとか、ピッキングに腰が出ないとか、 あと、このピック自体が回ってしまったりとか、落ちてしまったりとか、そんな方結構多いかと思うんですけれども、どうでしょうか。そんな悩みをババババババッと解決していくような練習方法を今回は皆様にご紹介させていただいて、一緒にうまくなっていこうかなと思いますので、ぜひ一緒に練習してギターを調達していきましょう。ワイというそんな感じの動画でございます。では、では、早速なんですけれども、ギターを構えていただいて、一緒に練習を始めていきましょう。 とりあえず、皆さんに何を練習してほしいかといいますと、これはまた別にそんな特別な秘密があるわけではなくて、平たくいっちゃうと、平たくいってしまえば、一弦を連打するだけです。ひたすらこれを連打。でも、連打といっても、オルタネットピッキング、必ずダウンとアップ の, この交互のピッキングで連打をしていきます。うー例えば、ちょっとやってみていいですか。とりあえずやってみていいですか。 その一弦をひたすらこのダウンとアップでこう連打をしてみてください。おいおい、こんなんで本当にうまくなるのかよというふうに思うかもしれませんけれども、ちょっと騙されたと思って、その辺は5分、10分くらいちょっと時間をください。騙されたと思って大丈夫です。ちゃんと理由がありますから、後ほど説明します。とりあえず、一弦をひたすらこう連打をしていくと。できる限りその自分の限界に近いテンポまで上げていただけるとうれしいですね。例えば、このくらいが。 もうすでに早いよという方でしたら、もっと遅くても大丈夫ですし、まだまだいけるぜという方だったらもっと早くしろ。大丈夫です。とりあえず、こんな感じでしばらく一弦をパラパラパラパラパラと弾いて、この一弦を連打することに対してちょっと慣れていただけるとうれしいです。これがまあ第1段階、えー。全然何も考えずにひたすらバラバラバラバラと弾いているだけで OK です。これが第1段階。それで、第2段階として、 ただ単純に連打をするのではなくて、左手でリズムを取りながら連打をしていきます。どんな感じでやっていくかというと、こんな感じで4 つ, に4つずつ、タカタカ、タカタカ、タカタカ、タカタカという感じで区切っていきます。最初、ダウンピッキングから左手のこの膝叩きがスタートして、タカタカ、タカタカ、タカタカ、タカタカ。 うまく合わないよという人は、とりあえずすごいゆっくりからスタートしてみてください。トイッ、ッ、ツトイで、「まだまだいけるぜという方は、これをどんどん早く。たかたかたかたかこんな感じで、自分のできる限りの速さまでちょっと進めていただけるとうれしいかなという感じです。とりあえず、一つの目安として、この動きを。 5分、10分続けたとしてもいけるくらい、まあ、余裕を持っている範囲の速さという感じでしょうか。もうすごい体中がもうガッチガチに固まって、わみたいな感じで、30秒ぐらいやったらもうすぐ疲れちゃって、もうダメだめだっていうふうにならないように、5分、10分続けたとしても、ま, あ、まだまだいけるかなと。 余裕が持てる範囲の速さでやっていただけるとよいかなと思います。それで、この第2段階、これが第2段階なんですけれども、もしメトロノームをお持ちの方は、この第2段階を素晴らしい第2段階にすることができます。えー、もしメトロノームを持っていない方がいらっしゃったとしても、最近こういうスマートフォンとかでメトロノームアプリをダウンロードすることができるので、こういうのも全然十分です。えー、と僕はこのスマートフォンでは、メトロノームプロというアプリを使っているんですけれども、まあ、これは。 有料ですが、無料のアプリでも何でもいいです、本当も。なんか適当にメトロノームと検索をして、ちょっと適当なも の, の中に3個ダウンロードしてみて、自分の使いやすいものを用意してみてください。もちろん、あの実機のメトロノームでも大丈夫です。カチン、カチン、カチン、カチン、カチンって、これはちょっと NG なんですけれども、デジタルのメトロノームだったらもう何でも OK です。それで、これを使って、どうの第2段階を素晴らしい第2段階にしていくかというと、このタップ機能を使っていくんですね。 えー、と左膝とかにこのメトロノームを置いておいて、連打をしながら、<音楽>こんな感じでそのタップボタンというものを叩いていくと、おおよその BPM を割り出すことができるんですよ。で、一回これを設定したら、BPM を設定したら、それを鳴らしてみて、 みたいな感じで自分の限界値を数値で知ることができるわけですよね。これなんでいいかというと、そのメトロノームを使ってないで練習したりとかしていると、その自分でどのくらい上手くなったとか、どのくらい速くなったかみたいなのが全然わからなくなっちゃうんですよ。単純に初めてこの練習をしたときにテンポは120でしたと。でそこからこう毎日毎日練習して、1週間後に140とかになってたら、お、わ、俺20上がったのかって実感するじゃないですか。でも、メトロノームがなかったりとかすると、なんか速くなったような気がするけど、俺は上手くなっているのかなみたいな感じで。 なかなかこのモチベーションアップが難しいところが出てきてしまうので、メトロノームを使った練習はとてもおすすめでございます。もしよかったら、実機を買ってみたりとか、iPhone アプリとか、Android アプリとかをダウンロードしてみてくださいませ。これがとりあえず第2段階という感じです。それで、この第1段階、第2段階、これがその準備段階なんですけれども、どうでしょうか。ついてきこれていますでしょうか。もし ち ょ, っとちょっと竹田さん、しゃべるのが早すぎて、ついていけてないよという方は、一回その停止ボタン、一時停止ボタンを押してみたりとか、まあ、ビデオを巻き戻したりとかして、このね、しっかりとこう一緒に練習できるように整えていただけると、ついてきていただけると嬉しいんですけれども、どうでしょうか。第1段階はとりあえず連打する。そして、第2段階は4つずつ連打をするという感じです。このダウンと左手の。 この膝叩きが必ずリンクするように練習をしてください。これが合わなかったら全然第二段階は成り立っておりません。で、もしメトロノームを持っている方でしたら、この 左, 左手をタップボタンに切り替えてやってみるという感じでございます。それで、この2つの準備段階を経ましたら、いよいよここからがこの練習、今回紹介させていただく練習の本番でございます。 これは、んだろう。テストみたいな感じでした。テストみたいな感じです。やっていただきたい練習は3つあるんですよ。間違えた。まず1つ目。えー、ずっと1弦だけを繰り返すもの。ずっと1弦。まあ、さっき の, その第2段階の練習と全く一緒ですね。左手でこの手を叩きながら、ずっと1弦の音を弾いていくと。 で、2つ目の練習としては、1弦と2弦を4つずつ弾いていくという練習です。1弦と2弦を4つ。どんな感じかっていうと、左手とこうまた膝を叩きながら、こんな感じです。とですから、ちょっとやっやてみて。み どうう。でしょう意外と難しくないですか多くの方はその4つずつのタカタカ「タカタカタカタカタカタカタカ」というその後ろの4つ目の音をおろそかにしてしまいがちなんですよ。タカタカ「タカタカタカタカ」じゃなくて、タカタン「タカタンタカタンタカタンタカタン」タカタンって感じになっちゃいがちなんですね。ちょっとやってみると。 こんな感じ。そうじゃなくて、ちゃんと4つ。こんな感じで、ちょっと4つ目をしっかり弾く意識を持って練習をしてみてくださいませ。それで、これに慣れてきたならば、できるだけ1のときのなんていうのかな。一の時の速さに近づけていくと。もちろん、の1の一番練習のずっと1弦を弾いている。 ときのテンポのほうが絶対速いと思うんですよ。けど、この2番練習も1番練習のときみたいに、この同じ速度で弾けるようにずっとこう、ね、繰り返していくわけですね。ゆくゆくはこれがリンクするというか、ほぼ同じ速度で弾ける日が来ると思うんですが、それまではちょっとこう練習という感じでございます。4つ。えー、とりあえず話を進めていきましょう。それで、この3つ目の練習としては、同じような感じで1弦と2弦を2つずつ。 いいていきます。これが難しい、これがなかなかどうして難しい、すでにこう左手とリンクさせて4つずつ弾いているので、2個ずつこの交互に。 感じで弾くのがなかなか難しいと思います。なんかちょっとパッと見た感じ、僕はすごい簡単そうにやっているから、あできるかななんてチャレンジしてみると思うんですけれども、意外とやってみると難しくないですか。おお !2 つずつ、右手がすげえ混乱するみたいな感じになると思うんですが、どうでしょう。こんな感じで、この3つの1番練習、2番練習、3番練習と今僕は呼びましたけれども、3つの練習をちょっとやってみていただけると嬉しいです。えー、とこの1番練習のときのテンポ。 を100としたならば、この2番練習のまず仮の目標というか、まずの目標は 90% ですね。90% です。それで、3番練習のまずの目標としては 80%。いずれはこの 90% がもっとうまくなってき 100% に近づいていくと思うんですけれども、そうしたときには、この1番 の, この100の数字が110とか120とかになっていると思うんですよ。 そうすると、またこの2番と3番もさらに速くしなければいけないというそのスパイラルに陥るわけなんですけれども、そんな感じで全体的に総合的にどんどんテンポアップを目指していただけると嬉しいなという感じです。例えば、僕は今さっきタップしてみたら、えっと、テンポ BPM が208って出たんですけれども、の 8... 200だとして、90% ってことは180に設定をして、 4つずつタッ弾いてみると。それで、三番練習に関しても 80%、160にして、2つずつ。 それで、これが余裕になってきたならば、どんどんテンポを速くしていってほしいんですが、こっちのテンポが100になったらば、1番をどういうわけか1 0 0とか130になっていると。そんな感じでこう、ね、いつまで経ってもここはリンクしねえみたいな日になってくるんですけれども、そんな感じで、まあ、全体的にパパパッとテンポアップをしていただけるとすごくうれしいなという感じです。まあ、今、僕はそのメトロノームを使った練習をおすすめさせていただきましたけれども、メトロノームを用意するのがめんどくさいというときでも、 えー、全然メトロノーム使わなくて大丈夫です。もしそういうのが出てきたら、なんていうのかなメトロノームを用意するのがめんどくせえという時が来たならば、その時はその時でメトロノーム使わなくても大丈夫です。普通にテレビとかをボケートしながらなんかこう眺めたりとか、誰かと話したりとかしながら、もしくはその、ね、友達なんか3人くらい囲んで自分と友達2人 こう一緒にこうななっって・で・こう<笑>ちょっと異様な集団ですけれども、<笑>左手でこ、ね、お互い叩きながらどこまでいけるかみたいな感じで勝負ごとしてみてもすごく面白いなと思いますしとりあえずこの右手でひたすらこう弦を連打していくというような練習法でございますすごいもう一見えそんなことでうまくなるわけないじゃんねって思うかもしれないんですけれどもとりあえずだ騙されたと思って1週間2週間くらい続けてみていただけると嬉しいです、まあ、必ず効果がありますのでぜひとも やってみてチャレンジしてみていただければという感じでしょうか。なんとなくやり方は分かりましたかね。えー、第1段階としては、ひたすらう弦を出してで、それに慣れてきたならば、4つずつ、左手で膝とかを叩きながら連打をしていくと。で、それが終わったならば、本番、1番練習としては、ずっと1弦を弾いていくということ。それで、2番練習としては、1弦と2弦を4つずつ。 で、3番練習としては、1弦と2弦を2つずつ。でそれを100だとしたらば、90、80を目標にして、目標の BPM として、ど, どんどん BPM の底上げを図っていくというような感じでございます。まあ、すごいシンプルな練習方法なのです、すぐ取り掛かれるかと思います。ぜひトライをしてみてください。で、こん な, 練習なんでこんな練習をするかというと、大体その リズムが悪いとかその、ピックが落ちるとか、ピックが回るとかに関してもそうですし、あとその単純に速くならないとかに関しては、大体ピッキングのバランスが悪い場合がほとんどなんですよその。ピックの形状とか材質とか も, もちろんそういったこともあるんですけれども、テクニックはなんたらかんたらって。もう平たく言っちゃえばバランスが悪い、もうこれに限るんですよね。例えばこれは弦だとして、ピッキングをバババッとしていくわけじゃないですか。で、ゆっくりなテンポだったら、誰が。 もう誰もがピックが回っちゃったり、ピックが落ちたりとかしないと思うんですよ。すごいゆっくり。ほい、ほい、ほい、ほい。なんて、こんなテンポで一元連打していたら、別に、ね、ここからこうーコロコロコロコロってピックが落ちちゃったりとかしないじゃないですか。けど、自分が、ね、この無理な速さというか、限界値を超えた速さになってくると、バランスが悪くなってきて、そのピッキングが悪くなったりとか、リズムが合わなくなったりとか、ピックが落ちちゃったりとかするわけなんですよね。ゆっくりなときと、ま 全く同じピッキングを速くなってもできるようにするとこれがまあこの練習の目的でございますもちろんこの練習をするにあたってそのピッキングの角度はこう順ピッキングだとあれでなんかこう平行アングルだとなんとかかんとかっていろいろあるんですけれどもとりあえず一番念頭に置いていただきたいのはバランスよくそして楽に引くことこれを守っていただきたいですもう体中力がパパパパッと入ってて バ, バ, バキバキバキバキバキじゃなくて5分10分とか続けても楽なぐらい もう体をリラックスさせて弾くこと。大体リラックスして弾けていれば、もうフォームがいいフォームになっていることがほとんどなので、無理をせずにバランスよく弾くこと。これがとても大事です。でそんなのをひたすら繰り返していくと、気がつけばピックが回る回数が減ってきたなとか、ピックが落ちることがなくなってきたなとか、もう単純にピッキングが速くなってきたなというのもあると思いますし、リズムが取れるようになってきたというのもあると思いますし。 も う, こう、自分で言ってはなんですけれども、いいことづくめの練習なので、ぜひともトライをしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。頑張って練習をしてうまくなっていきましょう。それでは、さようなら。<笑>